中学生の終わりとか高校生ぐらいだったと思うんですけどカタログで見たのが最初の出会いなので出会いてみても古いですよねだからもう85年から6年の1年間しか作ってなかったみたいなで日本で作って輸出してたモデルぐらいしか多分書いてなくてですね「忍者浅草寿司舞妓」みたいな流れで刀。 が日日本本で作らられて日本から来たみたいなのはきっと80年代のアメリカでもまあ一つ他社のそういうものとキャッチーでやっぱ違ったんだと思うんで何でしょうねガーッとただとんがってますっていうんじゃないというかちゃんとこう面を取ってあってそのコンターの具合っていうのがすごくそのまあ実際刀を見てもらえば分かるようにこうただ切りっぱなしなんじゃなくてそのやっぱ面とか角度が。 結構計算されてるデザインでそこがないと多分惹かれなかっただろうなっていうぐらい改めて見るとそこにすごくその技というか楽器の何が一番面白いかってやっぱりこう見た目と、うん、雰囲気っていうんですかね顔みたいな。まあ、今回シグネーチャーモデルということで、まあ、これが出せたら。 相当面白いなと思ったんですよね日本で作って日本で売られずアメリカで売られてたというモデルを何十年経ってまた日本で作って今度は日本で売るっていうのはなんかちょっとこうなんでしょうね面白いっていうか同じくね約30年前のその刀のオリジナルに対して僕が思ったことと同じ気持ちをね 30年後ぐらい振り返って思う人が多分たくさんいると思うんで今からすごい楽しみだしやってやった中ありますけどねとってもはいピックガードっていうのはもともとついてない楽器だったので、まあ、すっごい角がある楽器なのでそれに対して、えー、柔らかい丸い感じのピックガードがいいねっていうのでつけようというか。 あとオリジナルの刀はコントロールノブボリュームとトーンがプラスチック製のものだったんですけど、まあ、それを銀色のやつにしてでナンバー本の時もそうでしたけどブリッジカバーをつけると結構締まるんじゃねえかっていうんでブリッジカバーもついてますあとはまあデカールまあその製品の名称が書いてあるあのフェンダーのところですけど。 まあ、細かく言うとスクワイヤーだったのでそこがもうまず新しいですよねあのフェンダーなので今回は。重要なのはそのフェンダーであれオリジナルのスクワイヤーであれその下にあのつばのついた刀が入っててそこに「刀」って入っててもう何とも言えない香ばしいロゴなんですけど。で僕はスクワイヤーの刀の刀黒を 2本所有してるんですけどその2本目をと買った時に、まあ、同じ黒だとやっぱりどっちかしかステージに上がらなくなるんでシェルピンクをにリフィニッシュしていただいてなのでまあそのシェルピンクの刀っていうのはもともとも存在しない色なので、まあ、これが本当に一番完全なオリジナルというかなんで本当にいい具合にオリジナルのものと僕が携わった要素を取っていうのが入ってるようなバランス。 になりました、ねうん、世にあふれる楽器って基本的にもうフェンダーの形とかまあ騎感のあるものが基本的に多いと思うんでそれを自分が持った時にどういう風になるかとかってのは多分大概みんな想像できると思うんですけどこれに関してはやっぱりなかなかみんな明記がないのでお手本にするのは多分僕ぐらいしかいないんですね写真とかも。ってなってきた時に僕がすごい楽しみにしてるのはこう。 どどんんんな人ででももちろん嬉しいんですけどみんながそのどういうふうに刀を持ってどういう音楽をやるのかそれはコピー版でもいいしオリジナルでもいいんですけどそれがね本当に見たいですね。こっからその刀を持って音楽をやるという形がどんどん世の中には増えていくっていうことなんでそのいろんな人が使うどう使うかっていう可能性を見てみたいなっていうのが一番なのでみんな早く手にして。 どういうふうに使ってますみたいなのを見せてほしいですね、ええと思ってます